こんにちは、金黒です。久しぶりの動画アップです。このところ、金黒レビューチャンネルに力を入れてしまって、他3つのチャンネルはほとんど投稿できていませんでした。申し訳ございません。1月にマネタイズできた結果発表したんですけど、2月、3月と結果の発表ができていませんでした。今回はまとめて 2月3月の結果を発表していきます。今、マネタイズしているのは、YouTube 広告とアペリエート、2本立てでマネタイズしているんですが、まず、1月の振り返りとして、1月は6万6499円でした。そして、2月は6万8767円と、 約2000円1月に比べてアップしましまたただ、内訳が変わって、YouTube の方はちょっと伸びたんですけど、アフィリエイトの方は半分になってしまいました。それぐらい今、カネクロレビューチャンネルに力を入れてるんですが、アフィリエイトの方はもう半分以下で、この2月は終わってしまいました。3月の結果は、 ぐっと伸びて8万1971円と、さらに金額は増えてついに8万円台に乗ったんですけど、ただ、先ほどの YouTube とアフィリエイトのこのバランスはさらに変わって、アフィリエイトは1月の時の約5分の1に減ってしまいました。それぐらい今金子のレビューチャンネルが伸びてるっていうのはあるんですが、 ただ3月は携帯電話の開会シーズンのネタやアップルのスペシャルイベントがあった関係で動画の再生数が伸びただけで多分4月は落ち込んでしまうと思います皆様が喜んでくれるようなお役に立つような動画を作らないと少し4月5月と厳しいんじゃないかなというふうに思っていますまた 今回のようにサラリーマンが YouTube でマネタイズ、こちらのチャンネルも一旦更新が止まってしまうと次新たに始めようとするのには精神的な馬力が必要なのでやはり定期的な更新しないとなかなか難しいなというふうに思いましたこのチャンネルも定期的に更新していこうと思いますのでまたよろしくお願いします 今回は2月3月の結果発表でした。